巫女のまむろ川温度、準備お願いいたします。<笑>最後の演目になります。 巫女のと見るわじゃ。 「まいたうすてに引いて」「知れてまつりのめ」「ちょいとほどかしいさ」「りんこちゃん」「ぷらぷら」 おでまりなかいさんありがとうございました。